皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年4月23日、超 DQ10TV の視聴特典が3回分くらい溜まっていたので、まとめて受け取りました。黄色の常連金石もだいぶ溜まりましたので、少し使っておこうと思います。と言っても、今は武器なので、あまり使い道がありません。攻撃時 12% でヘナトスのセイラスファンってのは強いんでしょうかよくわかりません。 女神の木ですがおそらく次のバージョン 6.5 で解放される上限が最後になるんじゃないかと予想していますつまりレベル20で最終的なカンストになるんじゃないかという大予想ですもしそういうことになるのだとすれば今持っているソーセージの数で足りるのではないかという予想もしていますさてこの予想はどうなるのでしょうか答え合わせはバージョン7の情報が出てからです